とても簡単で可愛いクローバーの花の作り方です。説明欄から型紙をダウンロードして、A4 コピー紙にプリントアウトしてください。はじめに真ん中の線で2つ折りにし、次に縦の細い線が途切れているところで折ります。これで4枚重ねになったので、 白い四角のところをホッチキスで留めていきます二つ一組にして切りますこの二つ分で一つの花ができます端のいらない部分を切り落として細い線に沿って切っていきます真ん中の線はホッチキスのところまで切りますあとは同じように 細い線を印刷しているところまで切ります。先の方にある線のところで、輪になっている部分を切り落とします。その後で、ホッチキスの部分を切り落として、バラバラにします。同じものが8枚できます。切れ込みを入れた部分をハサミと指で押さえ、しごくようにしてカールさせます。 難しい場合は鉛筆などに巻きつけても構いません印刷の黒い線があるものは線の方が内側になるようにしてカールさせてください同じようにして8枚とも全部カールさせて拭きますテロテープを輪にして糊 の, の蓋の上に貼ります ペットボトルの蓋でも構いません。何度か押さえて接着力を弱くしておきます。そこに花びらのカールさせていない方を貼り付け軽く固定します。反対側にもう一枚貼ります。横から見るとこんな風になっています。真ん中に糊を付け、今度は十字になるように貼り付けます。 花びらがキャップを包み込むような形になっていきます。その上からまた糊をつけ、今度は間に花びらを貼っていきます。8枚全部貼れたら、キャップからそっと剥がして形を整えます。 キャップに貼ったセロテープは、粘着力が完全になくなるまで何度でも使えます。残りの花4つも同じようにどんどん作っていきましょう。丸くて可愛い花が5つ出来上がりました。画用紙で作った三つ葉や四つ葉のクローバーと一緒に飾りましょう。